シェルターうっつきましたキラーはドクターか相変わらずの第一村人 you <laughs> なんだ離れていったぞお燃えてるドクター戻ってきてる。 ルインから離れよう。ちょ、なにこれ。おー、ルイン破壊3級。 目撃用してくれるのかありがとう助かる地下かー離れてくれるかビルが行ってくれそうだな 俺は近くの発電機回すか救助内数。今度は俺が救助行くか結構アクティブだな。 おストライクナイスシェルーズは特に逃げにくいよなーここの発電機つけきれないなチェックしに来た。 これは行かないとまずいいやー間に合わないか間に合えい、ー、いるまけかナイス肉日で3キューな。 金も猶予はいってると思われて、狙われてなさそうだ。救急キット出したい。ダブルじゃねえかよ。一応新品に変えとくわ。この場所は付けときたい。ダメだ、見つかった。 発電機守りに戻ったなあれは地下に運ばれるかやっぱり地下だなーおー 救助待機してくれてたのかおビル、治療しようぜあと一台ゴリ回ししよう ダメだバレたーあと1台出しついてこないなノーワンあるか狂気さん直さなきゃ助けられないやばいなこれ間に合うかめぐまってろタイミング的にミスったら終わる いけーアドデナリがあったのか救助できてよかったノーワンなかったのかドクターも諦めたなキングありがとうはは喜んでる俺も無理かなって、えー、気持ち悪なにその動きわらわらわらわら あんなテクニシャンなライト使い、見たことない、あんだけ喜んでもらえたならよかったぜ。もう一人も無事だな、俺たちも脱出だー。